うん、<笑>バグラミこんなところに隠し部屋を持っていたとはボムクリスタルのアリから分かりましたおーおーでどこですかボムクリスタルはボンバー星の聖なる祠です。で、う、す、ん、やはりボンバー星かマックス直ちにボンバー星に向かいなさいはっえ<笑> ついにボムクリスタルが私の手に。<笑><笑> Hahahaha. <laughs> <laughs> んっそんなことをしてもお兄さんは喜ばないよ。 マイティが言ってたのお兄ちゃんはシロボンが大好きだってえっだから大丈夫だよシロボン。 泣くな、シロボンさあいいくくシロボン 次はサンダーボムだ、うん、サンダーボムボンバーシュートうーもういいよシロボン。また明日探しに来ようよ。僕がぼーっとしてたから行けないんだ。そのせいで。 逆転されちゃって<笑>シロボンごめんシロボンあシロボンいいか好きなら人が何と言おうと諦めちゃダメだでもそうじゃなかったらいくら続けようと思っても続かないよ兄ちゃんさあ どうするシロボンうやりたい<笑><笑><笑>そうだシロボン好きなこと好きだったら続けるんだじゃあ頼んだぜ<笑>あ 胃腸薬を買ってくればいいんだろうやっぱり昨日はちょっと食べ過ぎだよミスティうるさいカプセルのやつだよそれ以外はダメだからな<笑>分かってるってじゃあね頼んだぞ あれはそボ僕のせいなんだ。 捕まらなかったら兄ちゃんは死なずに済んだんだ<笑>違うよシロボンシロボンのせいじゃないマイティはガァー しかしシロボンボンはおもちゃや見せ物じゃない使い方次第ではとても危険なものになるんだ十分注意してその責任を果たさなければならないおりゃシロボン何やってんだ早く マイティは壁にぶち当たっていたシロボンマイティは真のボンバーマンなんかじゃなかったんだなぜなら7つ目のボムスターを持っていなかったんだよ持っていなかったんだおばあさん 七つ目のボムスターはないんですね<笑>僕は最後のボムスターを手に入れることができず焦っていました強くなることばかり考えてひたすらボムの修行に明け暮れてでも シロボンの風船ボムを見たときあのボムを見たとき、思い出したんですん何をじゃああ、僕はやっぱりボンバーマンには向いていないんだなってえ<笑><笑>シロボンはなんであんなに楽しそうなんだろう<笑> 彼はボンバーマンが大好きなんだなマイティおばあさんあ真のボンバーマンになるには優しさが必要なんですねシロボンに教えられました<笑>僕はあんなに優しくなれないマイティお前帰ってきてよかった、うん、ありがとうおばあさん僕の話を聞いてくれてマイティ そフフフマイティは分かったんだ自分がボンバーマンに向いていないことを<笑>だからやめようと思ったんだよ あれで最後にしようと思ったんだ。 ホコラ一体どこにある？あ<笑>今日も大量でしたねバジャー様。<笑>この宇宙両子バジャー様にかかればこんなもんよ。<笑>お、どうなされました？何でこれ？ 私の名は宇宙漁師バヤーなぜ備え叫ばんでも聞こえるそれが今のバジャー様のお仕事なのですうんで、その宇宙漁師が何の用じゃこれですそれは何だ、ボンゴ海で偶然お前ら宛ての手紙を拾ったんだえー、えー、こちらバディ 今どこにいるあっごめん博士連絡するの忘れちゃった今バーディーとボンバー戦に向かってるのそれはナイスタイミングじゃえい<笑>ばあちゃん何じゃ一体 シロボン大変じゃ、モモちゃんしかしアインどうしてボムクリスタルのありかが。 バグちゃんの身に何か起きたのかもしれんボムクリスタルのありかをしているのはわしらの他にはバグちゃんだけじゃバグちゃんがメカードにバラすはずがないだとするとバ、バーちゃんモモちゃんしかし、なぜメカードがボムクリスタルをシロボン、バグ<ス> いや、あれは仮の祠らじゃあそこの真下にボムクリスタルは埋まっておるあ道あで見つからないわけだマックセしまった<笑>真下どころかこの下全部がそうだとはなボムクリスタルはボンバー製の中心というわけか<笑>マックセバーニングファイヤーボール クリスタルの秘密を知ったからには、生かして返すわけにはいかん老いぼれが、俺とやるというのかまだまだ若いもんには負けないよシロボン僕が相手だよ、マックスここは枠に任せて<笑>あの泣き虫とシロボンが、頼もしいことを言うの。ぁ。もマックスの前で、そんなこと言わないでよ<笑> フッ<笑>未練がましいぞミスティああれはバーディーのタクシー<笑>えということはマックスはマイキーの戦闘データのみを抜き取ったもの ボだおだいではすっご い, <笑>っごいばあちゃん強いしまったここに来るまでにちょっと体力を使いすぎたやるじゃないか当然じゃマイティーにボムを教えたのはこのワシだからな<笑>やはり知っていたのか ハイパー・プラズマボ、うん・ボム、うんうんうんうん、<笑>ベテランならボムが当たった場所くらい覚えておくのだな。 前の宇宙船は破壊したもう逃げ場はないぞ<笑>貴様ゼロっあ、待って<笑>っああハイパー・プラズマ・ボム、うん おばさんは安全なところへ僕も戦うシロボン<笑>美しい兄弟愛だなう黙れ、マックスまたシロボンなんだ知らなかったのかマックス MA0 はマイティーだと<笑> ちまったか<笑>シロボンやっぱりファイヤー 逃げられたかシュラボンあシュラボンシュラボン マイティだなんて一体どういういことなのなんでマイティがあんな姿にさあ次回はボムクリスタルを守るためボンバーンに大集結したボンバーマン達万全の態勢でマックスを迎え撃つところがメカードはとんでもないことを考えていた第47話「それはそれは恐ろしいメカード」近所の端から宇宙の果てまで参上します